姿勢変えたことないから今ちょっとビビってるんやけど、ね。<笑>そうですね。まあまあま あ, あ大丈夫でしょう。これでまだねちょっとこうこう弱っつで、えー、伸ばしますね。大丈夫。力入っています。すごくわかりますね。ねえー、撃、は、ち、い、ます。はい。あ、あですか、えー。あ、息吸ってもらって入いてください。入っときます。 今ですね、あの同時に声ハハハハハハハハいハハハもハハハハハハでハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハ全然ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハです か,、まだいいんですか えー、っという方がいいでいねいはいはいない、ね、はい<笑>まってますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいね。ていはいはいはいはいはいはいい なん<笑><声><笑>てったい。まあ、今、今のはね、いい感じですね。はい、はいい首はよく凝ってますね。首とか肩がやばいです。はい、<笑><笑>怖い。まあ、大丈夫、力抜けてますよね、はいー。うわ。<笑>待って。 ま、ま、まままでちる待っっっってて<笑>なん<か><笑>なんとととく、来思しししたたバトタイミングじゃ、ね、一瞬、一瞬固まっちゃいい言けどキッてるすごい。ああお もう寝た。<laughs>